皆さんこんにちは今回はコデまリの剪定についてまとめてみましたコデまリは雪穴木に比べると少し大ぶりですですから雪穴木と同じように長い枝をしだれさせて咲かせると少し重たい感じがするかもしれません線も高くなる木ですのであまり長い枝を残しすぎないで 適度に切り戻しをした方が良いでしょう連なって咲いている花も見事ですがポンポンと点在して咲くような咲き方も可愛らしいと私は思います花が終わる頃にはたくさんの新生が吹いてきます木を大きくしないためにはこの新生が出てくる時期に 一旦切り戻しておくと良いのではないかと思いますただし出てきたばかりの柔らかい新芽を傷めないように丁寧に作業しましょ う, う叩たくと花びら落ちるぐらいなってますので切っちゃいますいこういうところでね先っちょ詰めてもしょうがないので先を見越して こういうところを残してね切っちゃいますまあ一番消極的だとここですけどねでももう少し小さくしたければね極端な話これを残すとかですねそこまでいってもいいんですよこういうふうにねこれを残せばいいんですよまあこれを残せば花もたくさん咲きますけどね、まあ、その分背も高くなりますから そこはよく考えてこういうのもこのぐらいで詰めるとかもっと詰めとくこのぐらいで詰めるとかですねこういう感じです。とにかく古い枝を新しい枝に更新するのが目的ですからこれは当然新しい枝でこっちは古い枝になってきますよね。 まだここからね新しい葉っぱはもちろん出るんですよでもねこんなに長くなっちゃうとねもう邪魔にもなってきますからどっちみち切り戻ししなきゃなんないので奥の方の新しい枝に新しに切り戻しておきますここまで小さくなりますねこれもですこれも 残ればいいんですけど、まあ、外面で残したいから。ここにしとくかな。ここで、いつね。ねこの辺にしていきます。もう、もう、完全に花を割ってて。こっちも古い枝になってますね。これが新しい枝ですので。こういうふうにして、新しい枝を残して。 切り戻すっていう感じですねこれももう花が小さくなっていきますからねこういう新しいの残してこのようにしとくとね小さくもなりますし枝の更新もできますねこれはアベリアですね 伸びちゃったよねこの際少し小さくしときましょうか下のなんかスチルベが抑圧されてますんでね 小さくしたければここまでいっちゃいますか。 切り戻してもいいしこっち側にも方向が欲しければこれ切ってこれと内側に入ってきそうな枝はあらかじめ取っちゃうといいですねこの間何もないから内向枝ですし切っちゃいますね こ, こで戻してもいいんですけどもう途中がないんでねこれもこれは新しい枝になりますねこういうのね今真上に向かってますけどねあのだんだん枝がこう知られてきますので今突っ立っててもあんまり気にしない方がいいです 内向してるね。内向してるし古いね少し。出、うん、ます。どこまで戻せるかなぁ。少し長さを残しますかね。 ね、ここまで行ってもいいしね。このぐらいは思い切ってもいいですよね。こういうのも。もう短くしたいので。こ骨こ切り戻しちゃいます。 古いからいいね。 これを生かすんならを残してってっこうやってもいいんですけどねこうやって使っていってもいいんですけどもうちょっと枝自体がだいぶ古くなってるのでねこの機械に抜いちゃいましたけどうんこういうのもね今はいいんですけど遅いからねこのまま太くなるとねもう交差してるしね中で。 こういうういのはもう花見たら根元で取っといちゃったほうがうんでねごついとこで切るとこうなっちゃうんですよねこういうふうにこの感じからはなかなか再生できないのでねこれは切っちゃったほうがいいですね うん、これもちょっとひょろうっとしてますねこういう新しいのは出てますんでねあんまり途中に枝のない古い枝はなくしていきましょうこれはまだ使えますかまだ使えますねあんまり細かくやるとね 人工的になっていくので。この辺はもうそのままでいいですね。ここまでいいとしますか。これはちょっと長いですね。これが新しくて、これは新しいですから。これとこれを残して。こっちを取る。よいしょ。ね。ことこれちょっと重なってますけど。 まあ、こっちはこれでいいと思いますこれもう少し避けたければこうしますけどもこれ枝自体は古いですね、まあ、この際に取ってもいいですよこれね途中がないしね で、こっちへ来てえー、っとこれまでにしてみますかで落としてもうねだいぶこっちへはみ出ていってるのでね良きところで止めてしまいますこれももう、うん、ちょっとパランとしてきましたねほんにしてますよいしょ 終わったのをどけていくといいんですよね。で、これはまた新しいからいいかな。こっちはもう古いですね。 しないからここまでにしてこれももう古いですねうんまあいつでも切れるかなこんな程度でいいんじゃないかと思いますこれもごちゃごちゃしてますね こっち落として、まあ、よくよくはここまでく落としちゃうとかねしてもいいでしょうねうんこれも細くて長いなこれもね こっち側がししましたよ、ね、こういうのは風情で取っといてもいいしすっきりさせたければちょっと切り戻してもいいしね、はい、でこう剪定した枝先はこういうとこはね絶対こう切らないでくださいね残した枝の枝先はもう伸ばしっぱなしだらしないですか で今度こっち行きますこれはさっき元から取りますって言ったやつですねでも取っちゃいますかしょ、えー、とこれですねこっちももう枯かれてますねほとんどね もうは何もないしもう詰めて詰めてこう団子になってくるともう汚らしいですよね、枝としてねはいあとこっち側ですねこっち側もさっきこれ残しましたけどねどうしますかねこっちいらないねあもうこれに戻してここまで取ってもいいんですよねこういういに。 こういうい小さい枝でもね必ずこう途中で切られたようにならないようにすると枝がいくらかでもね自然に見えますよねこれはもうちょっと背高いですねこれは残したやつですねこれがちょっと長すぎる この枝古いからすこれもちょっと長いこれどうしますかねえっ、ー、とさっきここで残したから残すけどこれはもうダメこれもダメ うん、このこ、はい、これちょっと変だけどまあ紛れちゃえばね、うん、こういうのは、うん、結局下が間延びしてるんでね取っちゃいますかねちょっと気になるんですよね交差枝作ってますんでね取っちゃいますか もう薄いから切っちゃう多分ない方がすっきりするねいいですねあとはこの辺ですねもうこれ自体は枝古いですだいぶねもう取っちゃいますかね交差してるしもういいでしょう約5面ではいであとこれだけですね もう元からいってもいいような感じですけどまだ新象が出てきてますからねもう少し生かしてあげますかえー、っとどこまで生かすかなここで切っちゃうとゴツゴツになっちゃうんですよねうん迷った時は切らないねあこれ変だな るからね、こんなもんでいいんじゃないですかねあと下のこれは雪柳みたいですねこれは雪柳ですけどまあ雪柳もこでまにもほとんど同じですからねう内向き ね、こんな感じでいいと思います。よいしょ これがこうなりましただいぶコンパクトになりましたがまだこれから伸びますからねこれからご覧いただくのはこの9ヶ月前の剪定の様子です昨年の8月に同じ木を剪定しています秋口にどのくらいの剪定をすると先ほどのような春先の姿になるのかの 参考になればと思います。 ね、ごついとこで切るとこうなっちゃうんですよねこういうふうにこの感じからはなかなか再生できないのでねこれは切っちゃった方がいいですね<笑><笑>これね枝は何もないしもう詰めて詰めてってこうだんになってくるともう汚らしいですよね枝としてね まあいいか。